S660 無限 RA、試乗ししていきましょう絶望的に暗かったのと車内が狭いとで、内装はほとんど紹介できないけどコンパクトレーシングカー軽自動車と捉えるべきではないそんな一台です これまでの反省から、車の評価は上位グレードでしてあげたいと思い、また上京してまいりました。車内もそうだけど、何より車体が小さいですね。サイズ感はゴーカートみたい。これは小回り効くから車庫入れも狭い道も楽だし、何より道路幅の狭い峠道でも、バイク並みのラインの自由度がありそうだ。走行性能における、軽自動車の最大のアドバンテージはそれだよな。軽さと小ささが織りなす、低速コーナーの限界の高さよ。それにしても本当に車体小さいですね。 窮屈ではないけど、このコンパクトさは、ドライブ体験としては別の乗り物レベル。というかブレーキパッドの初期制度を図な、かなりのカックンブレーキだぞこれ。しかも右側が全然見えなくて。 光と音で接近を察しながら、車体の小ささで第一車線に収めるしかなくね。見えねえ、乗り慣れねえ、車高自体は問題なさそうであるが。とりあえずさ、無限 RA は何が変わってるか話そうぜ。主なところだと、内外装の過色と、ビルシュタイン車高調、アイドリングうっさいマフラーですね。この暗闇の中でもわかる、上質に作っている。軽自動車の枠組みは超えている。強く言いたい、これは軽自動車のスポーツカーというより、コンパクトレーシングカーだと、足回り硬いですね。 世界ではないんだけど、これはハードだ。本当に高派なスポーツマシンですよ、これは。足とステアリングのソリッドさ、車内に常時入ってくるエンジン音、ビルシュタインの車高調が硬すぎる感がある。オーナーが減衰閉めてんのかあとですね、左後ろからカタカタイオンがしてうるさい。これアッパーマウントのところからなってるだろ。オープンカーだけど、寒いし暗くて自信ないし、今回はルーフ開けません。 千葉公園から乗って、c 1一周して返します。S6 ってもっとさ、ゆったり流せるような、ロードスター寄りのマシンじゃなかったの昔持ってた17年式 GTR より、乗ってて硬いマシンに感じるんだけど。これはあれだな、上位グレードを選んだわいいが、ビルシュタインの足が硬すぎて、S6 そのものの評価が逆にしづらいな。でもこのフィーリング、レーシングカーですよ。S6 に車高調入れただけでこうなるの すげえタイプ R を作ってきたホンダ車の実力すげえ私はある程度は柔らかくてしなやかに動きつつ抑えるような足が好きなので私の好みからすれば硬すぎるでもこの車格と価格で軽自動車判定の中でレーシングカーを待ち乗りできるなんてこの車しかないよこの個体はカーシェア向け CVT だがマニュアルも選べるもんな 660cc でマニュアルですよ絶対分回して楽しめるじゃんというかさ加速がこれっぽっちも遅くない むしろ早い部類に入るんじゃね車検の台車で EK ワゴンに乗った時、どれだけ踏んでも加速しない感触があった。でもこいつは違う。軽さが効いているのを感じる。中央部のメーター、左のエンザ G、右側縦2本のバーがペダルかイド。全然踏んでないのに、普通に流れに乗れるんだよね。ケーターボって偉大ですね。それか軽いのか。どっちも効いてるだろうが、エンジンが N ボックスと共用だとか、言われたってそうは感じないぜ。あれ芝公園の入り口、ここ右だったの 入り逃しちゃったわ。東京に来るのはまだ数回目で、全然地味がわかんないんですよ。まあ U うーン禁止じゃなければすっと戻れるかな。それにしてもいい内装というか世界ですね。スポーツカーを通り越して、スーパーカーと呼びたくなるほどだ。カーボンやステッチをふんだんに用いて、かっこいい空間を演出する。本体が高いのにも、納得してしまうぜ。軽自動車のくせに300万円オーバーってなんだよ。そう思ってた時期が私にもありましたが、逆ですね。軽自動車だからこそ。 そんな領域がある20時までが展開禁止で今23時台なので道も空いてるしここで U ターンを試しましょうか軽自動車の大きな魅力の一つは車体の小ささを生かした小回り性能の高さなんだドリフト用にナックルを変えたりしなければ普通車で2車線幅で U ターンしようなんて思わないだろう最悪の場合1回くらいバックしても対向車は来ていないが行けてしまいましたぞコンパクトカーは偉大ですね 高速性能を馬鹿にされがちだけど、この便利さは他にないわ。過去動画ではディスってたことあるけど、やっぱ運転すると便利なんですよね。弱点が出るような領域には入らないし。それなんだよなぁ、乗り物の特性と、性能に合わせた乗り方をする。 これがなってないやつが事故るんだでもこの S6 巡航速度として140キロは問題なく行けそうですよコンパクトミッドシップという点だけ見れば安定性が弱いように感じるけど運転してみてむっちゃ安定してたしちょっとオーバーステアっぽいけどロードスターみたいにフラッフラではないからそこそこ安心して荷重かけていける言ってなかったけど後ろから聞こえてくるエンジン音 これがまた特別感ありますね。さて今度こそ乗り逃さねえぞ。ゴミヤスタカさんもよく乗ってる。芝公園。斜め後方への視認性。さすがにいいとは言えないけど、普通に見渡せます。さて、しっかり踏んでしっかり速度乗せて、安全に合流していきましょうか。 加速速いぞ。プリウスなら踏み抜くような上り坂なのに、軽く押してるだけで速度が乗る。車重約800キロとターボの組み合わせはだてじゃない。軽自動車は加速遅いなんて誰が言うんだ。普通に速いぞこれ。とは言っても絶対的な排気量が小さいので、100キロ以上で上り坂をベタ踏みすると、途端に遅くなる可能性はありますね。でもそうかさすがに試さなかったけど、普通に加速していきそうだけどな。乗っていきなりジャンクション分岐。 下り勾配の中の左コーナリング、どんな動きをするかなふむ、安定していますね。ちょっと不安定さが見え隠れするけど、ロードスターみたいに、ひどいオーバーステアでなくて安心感ある。86の時も同じことを思いましたが、コーナリング限界が高すぎる。 行動でで常識的にに到達できるようなな領域にないそれにしても硬いようなドラレコの衝撃録画が作動するレベルだぜ軽いのはいいことだけど乗り心地の面で一つ致命的な弱点がありますねロードスターの時も同じこと言ったけど揺れが収まらない常に上下に動き続ける重たい車のどっしりとした乗り心地あれを知っているとなんだこれはと思ってしまうでも悪いわけじゃないんですよ 硬いけど、うるさくないシビックタイプ R、規制がバガバ時代のご先祖様だな。排気規制も衝突安全規制もざるで、いくらでも軽くレスポンスよく作れる。エンジニアはあの年代が、羨ましいでしょうな。モーターアシストを用いて、ルマンのレースカーのように機能するハイブリッドシステムを作る。そんな未来を予言する人もいますが、あれはなんだっけ、燃費計測時に用いる低アクセル回路領域はエコー優先するが、ベタ踏み領域では電動ブーストをフルに入れて、とても強い加速を実現するんだっけな。 機械例だと AMG の C クラスか回生ブレーキの効きを強めるための大容量モーターは急加速時にも大パワーを提供するチラチラとしか見られないものですが面白そうな世界ですな待て待てそういうのはどうでもいいんだ この S6 にはターボがついている。当然ながら現代車だから、エコを犠牲にしない制御が入る。ちょっと踏んでもゆったりとしか動かないけど、アクセルを開けていくと、ブースト圧が立ち上がってくる。低回転域からしっかりと加圧してくれる。低中速トルク重視のターボですね。 軽さとトルクで伸びていってとても乗りやすいですでもよく言われるけど高回転域でスカスカになるんだっけ少なくとも VTEC みたいに分回すっていうそういうエンジン制御にはなってないよなベタ踏みしたり不要意に高回転域ダイブしなくても十分すぎるくらいに早いんですよね これで 660cc なんて、ほんと優等生だよな。オービスさんチースチース、誰が光らせるんだろうな。少なくとも私みたいなタイプではなく、免許取り立ての無頓着初心者でしょ。それにしてもハンドリングもいいですね。軽自動車というワードから、イメージされるようなだるさは全くない。むしろ非常にクイックかつダイレクト感があって、ミッドシップレイアウトと相まって、どこからでも切り込んでいけそうだ。ロードスター以上に、軽さを生かしてスピード乗せていけますね。 オーバーステアが怖くない領域に収まっているからだ。ブースト圧がかかった状態でアクセルを抜くと、プシューという音がする。いいですねーこれがターボ車の良さなんだなぁと思います。 トルク特性は低中速に大きく振りながらも下級機の動作は運転手にはっきりと伝える行動で乗るならやっぱこういうトルク特性がいいですよね逆に回して楽しみたいんなら最低でも ECU は交換したいなターボ車で真っ先に変えるべきは触媒ですね 社外製 ECU を入れるなら、できれば排気系が銘柄指定されてるようなものがいいかも。ブレーキも写真も余力を持て余しているので、望むのであれば、そして金と自制心があるのなら、そういう領域にも入っていけそうだ。どこまでも化けていきそうな素性の良さ。ヤリス GR にも似た、ヒメタル実力の高さが見え隠れ。乗り心地自体は硬すぎるんだが、でも純正状態で完成されてるんだよな。系なのに加速遅くないって、逆にここから何するんだ。一通りの成熟と完成。 高い本体価格の分で、すでに仕上がった状態で納車されてくる、エンブレムに R だの RS だの M だの、書いてあるモデルの魅力ですなさあ視界がちょっと悪い、左からの合流車は大丈夫かうん、余裕ですね。注意して乗ってれば、後方視界も補えるよ、と入っても芝公園で合流してくるとき、右後ろは全然見えなかった。長気で乗るつもりなら、 補助カメラでもつけたいあとさあ、タイプ R 系統全般に言えると思うんだけど、やっぱり硬すぎるよ。外から見ててもバンバン跳ねまくってて、さあ、きっと専用車ならまだしも、オンロード向けでこんなガチガチにするどう考えても乗り心地が悪いし、タイヤと路面との設置性に支障が出るレベルだろこれ。軽量化のためにリアのスタビも外したという、ロードスターとは対極に位置してるよな。正直、車重が軽すぎるのと、タイヤの限界に挑むには、首都高はリスキーすぎる。でも、超ペースアップしていくと、 とこの硬すぎる足とわずかなオーバーステアは足かせになっちゃうなぁバネレート下げてみたり空気圧はフロント高めにしてみたり フロントを遠遠気味にしてみようか。元が軽いから、ブレーキやタイヤは、特に触らなくていいかもしれないね。ちょいオーバーバステアのの挙動ににさええ慣れれれててしまえば特に峠の下りどれだけ早く走れてしまう、んだろうかあーもう鬱陶しいなー。なんでそんなダラダラ合流してくるんだよ。80キロ台まで加速してこいよ。ゆっくり走るのを安全運転だと勘違いしてんじゃねえぞ。老害っぽい運転しやがって。というわけで慣れてきたし、いいところでドイツのセダンが来たので、追いかけてみましょう。このの時間帯の東京 は、ザ・スポーツカーよりドイツの高級セダンの方が運転がクず特に AMG やアウディの RSK 横断車がいれば確実に見落として引きそうなペースで割り込みまくっているさすがに風切り音が大きくなってきましたが何も不安な要素がないですねすごいですね車重くっそ軽いにニ車体のくせにある程度スピードを出すとなるとどう考えても重量を安定性に変えいいタイヤとエンジンで引っ張る方が楽だ そうやって作ってある車に普通についていけるのは高性能であることを何よりもはっきりと証明する上下に跳ねるような路面の中で奥の方でちょこんとブレーキを踏めばもう安定して曲がっていけるオーバーステアの車ってどう乗るんでしょうね私に経験がなさすぎるのが問題です アクセルで膨らませて走るのやろうと思えばもっともっと踏んでいけそうですがうーんそこまでするのも問題あるんだよな無面か免許持ってたとしても交通の流れをブロックして社会に迷惑かけてるそういう人から変なコメント来るしな法定速度に固執してても運転は上達しないよそのうちスリップして事故るんじゃないかなもう一周してきて降りるということで一度くらいはフルブレーキングのテストしてみましょう安全に試せそうなのはこの降りるところの直線しかない ちょっと加速しーのふ踏む、ノーズダイブをした瞬間に段差で大ジャンプ、プリウスなら即、電子制御が介入する状況ですが、なんともなかったですね。なんならメーターで見ると、半分しかブレーキ踏んでなかったからな。ミッドシップで重心も後ろ寄りなら、リアタイヤのグリップも、正道に使えるんでしょうか。雨の時に有利そうですね。ちょっとセンターメーターを触ってみるけど、昨日は最小限って感じですな。 レーダー探知機で十分だとは思うぜ。というかですね、首都高降りた後に、スポーツモードがあるのに気づきました。ブースト系が表示されるようになり、メーターが赤くなり、CVT が疑似的に7速ミッションとして動作します。アイドリングストップの解除ボタンがないと思ってたけど、スポーツモードに入れると無条件解除みたいですな。もちろんスポーツモード中にパドルを引けば、マニュアルシフトで固定される。もっと早く気づいてればな。というわけで、無限 RA の s 6 6 0試乗動画でした。 偉大な車です。こんな軽自動車があってたまるか。街乗りから強靭ダウンヒル、サーキットまで、マルチハイパフォーマンスカーだな。開発陣の方へ賞賛を。ありがとうございました。